テレビの音をワンランク上げてみませんか一万円ちょっとで買えるカッコイイサウンドバー紹介しますおお、こんばんはカメラオッケー、はいル OK、音オッケー役者オッケー用意スタート はいどうも皆さんこんにちは監督ラブの監督です紹介したいのがラトムさんのスピーカーですまだテレビの内蔵スピーカーを使っているそこのあなた今から紹介したい商品早速見ていきたいと思います早速内容に移っていく前にですね監督音へのこだわりがあります高校生ぐらいのと映画がすごい大好きで初めて買ったのが 5.1 チャンネルのスピーカー こちらスピーカーが来て映画の音を再生した時のあの感動音の立体感がすごい人が目の前で喋っているあの感覚映画は今までの10倍ぐらい入り込めました特にどんしゃり感大好きですえちなみにですね重低音監督結構こだわりがあってですね自分の自主映画にも重さってのも結構入れておりますでは行きます321321 はい今音を感じられましたでしょうかウーハーをつけてる方はですねドワって聞こえたかと思いますがうんな何か聞こえました残念ながら本来の音の良さの半分も体験されておりません今まで見ていた世界が一気に変わりますそんなわけで、ね、監督テレビの音だったりパソコンの音内蔵のスピーカーじゃもう聞きません度が合ってないメガネをかけたみたいな感じ、うんうんうんうん もっと欲しいみたいな。そこまで予算はかけられないにせよとして断ってきました。現在監督、テレビにですね、なんとスピーカー持ってますソニーの3万円弱のですね、で、なぜ今回ですね、サウンドスピーカーをですね、購入したかと言いますと、最近なんですけども、テレビボロというものを買いました。いろいろ調整していくと、まあ結構横になっとなるんですよ。できればね、一本にまとめたいなということで、いいものがないかなーって調べたところ、高評価が多くて、レビューもしっかりと書かれている。かつ、お値段が安いというわけでですね、こちらのスピーカー、ロマンを くすぐる点がありましたのでここまで見ていただきましてありがとうございます商品を紹介する前にもう1点だけですスピーカーなんですけど も, もうつけてなければオススめしたいんですけども1点注意点がありますこれはまあどのサウンドスピーカーも同じです家の壁がめちゃくちゃ薄い上の階とか隣の階の人の電話の会話の音の内容までがよく耳を澄ますと聞こえちゃうみたいなそんな方はですね購入やめた方がいいですなぜかというとクレームが来るから 早速届いたスピーカーカを呼びます来いいや無理無す理 無, 理 無, 理無理です無理です無理ですなぜ無理かと言いますとはいこちらですほら見てくださいこれでかいですか画角に収まりきらないラトムさんのスピーカーですはいちなみになんですけども久しぶりのサウンドバーなんでちょっと楽しみですね おなるほど段ボールの中にさらに段ボールがみっちみちに入っております薄型テレビにぴったりな大迫力サンでおうちで映画鑑賞スマホワイヤレス接続で圧倒的な音質も味わえる取れない。もうみっちみっちで撮れませんでした入っておりますでかいもうまた画角に収まらないというわけでこんな感じの箱に入っておりますはい ーーはいはいはいはい小物関係からパワーあたなんかゲームに出てくるアイテムみたいな電源が入っておりますこの袋の中にはえラトムのメーカーロゴが書かれておりますリモコンはい AUX のコードそして取り扱い説明書えー来ました梱包しっかりとされておりますいかつくてかっこいいよいしょなんかこれ武器みたいというわけでですねおおかっこいいはい はいここ音量ですねいろんなスイッチがついておりますこちらがスピーカー全面でここがウーハーですね裏を見てみますと 一番端、HDMI 接続。こちらをですね、つけることによって、テレビの電源を入れた時に、このサウンドバーも同時についてくれます。そして、テレビを消すと、同時に消してくれる。もしついているのであれば、この HDMI 接続が一番おすすめです。続きまして、光デジタル音声入力端子。別途光デジタルケーブルを付けまして、音のみをですね、繋げることができます。USB 端子。こちらはですね、注意していただきたいのが、パソコンなどの USB 端子は使えません。例えばですね、USB メモリなんかの音楽を再生する ことができます、はい、で最後に外部音声入力 AUX ですね例えばスマホの音楽ですとかパソコンの音をですねこれにつけて流すですとか iPod の音を流すこともできます商品の概要に書かれておりますのが小鳥のさえずりのように小さな音から大迫力の重低音までカバーしてくれます かりますというわけで、高音域の大スピーカー4つと、サブウーハーが2つ内蔵されております。大迫力の 2.2 チャンネルのスピーカーとなっております。最初にですね、デメリット言ってしまいますと、こちらのスピーカー、めちゃくちゃでかいです。でかいですね。これが、ま、最大のデメリットだと思うんですけども、このデメリット、一般的にですね、スピーカーの音の良さは大きさにかなりよります。でャッキりはいいってもんじゃないですけども、思い出してください。映画館の大迫力のスピーカー、ちっちゃいですかライブ会場のスピーカー。 いちちいですかででですすすかかよねそうなんです箱がですね小さければ音もやっぱり窮屈になってしまいます空気をですねこのスピーカーの箱内で振動させることによってもう迫力のあるかつ繊細な音もですね作り出すことができるんです続きましてですね3種類の音質のモードが切り替えられます操作は簡単ですリモコンの EQ ボタンを1回押します音楽に最適なミュージック映画に最適なムービーニュースなどに最適なニュース この3つとなっておりますリモコン以外にも本体から操作することができますこの大きなところはですね上げ下げすることができますカタカタカタこの指の引っかかりま で, でいい感じですねここが電源ボタン2秒以上長押しすることで電源をオンオフにすることができます再生ボタン戻る進む操作できる機能となっておりますはいではですねリモコンを見ていきたいと思います こちら、高音を上げるときに押します。高音を下げる。重点音を上げる。重点音を下げる。お好みのサウンドを作り上げることができます。なんとですね、10段階まで上下することができます。こちらは見た通りの操作です。うじゃっとしてるところなんですけども、このモード切り替えというものはですね、いろいろ切り替えるときに、これをピッピッと押すと切り替えることができます。Bluetooth 使うときはこちらです。USB メモリーを使うときはこちら。外部音声入力、機械デジタルの音声入力、HDMI となっております。映画、音楽、ニュース。 そうですねこのボタンで切り替えることができますね3種類のモードというものはですね今のそのソニーのスピーカーですねもっと種類が多いですただ意外とねえ宝の持ち腐れっていう感じですね機能が多いと実際使わないことが多いです今回ですねこの3つに絞られておりますので音楽映画ニュースとか一番近いものをピッと下せば一番最適な音楽にしてくれるというわけですね はい。そしてこの 3D というものはですね、3D オン・オフに切り替えることができます。特に映画でおすすめです。で、最後こちら。USB メモリを使っている場合、こちらを押すことによって、リピート再生ですね。繰り返し再生するときに使います。 はい。ではですね、早速その Bluetooth 接続していきたいと思いますえ。まずスマートフォンの Bluetooth の画面を出します。そしてリモコン、Bluetooth のボタンを押します。そうすることで、ペアリングを押しますと、はい、来ました。ラトム1 0 0 1が来ましたので、こちらを押します。ペアリング完了です。ペア設定をしますかと出ますので、えこちら、ペア設定をするを押します。はい。というわけで、おつながりましたね。監督ラボの動画を、エナジードリンクゾーン。 じゃあ再生してくださいどうぞゲームアニメ漫画音楽いいカルチャーを愛する全ての人へそう体験しようでエナジードリンクドーンって何者お 重低音も体感できましたしかも音のクリアさもかなり満足です映画楽しみですね現在ですねソニーのサウンドバーがついておりますこちらを一旦動かします動かしまして、えー、こちらに音な感じでこちらですでここを見ますと AUXHDMI はこの ARC と書かれていますあこれ上げたり下げたりをプラスマイナスで重点音をプラスマイナスねであとは 高い音を01とかできますあと 3D 3D 3D オンはい、というわけでですね、ラトム -1001 という商品を紹介させていただきました。本体はですね、まあ、正直大きいです。重さがですね、4.6kg、横幅が9 8センチもと1 0 0ンチの長さとなっております。最後まで動画を見ていただきまして、ありがとうございます。この監督ラボでは、自分がおすすめしたいガジェットだったり、おすすめしたい映画や小説をですね、損得なしにお伝えしております。ぜひですね、他の動画もですね、 たくさん出しておりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録を押して、他の動画を見ていただければと思います。というわけで、監督ラブの監督でした。また次の動画で会いましょう。1万円近くで買える、購入できる、1万円近くで、っえー、もっと欲しい、みたいな、もっと見たい、もっと、もっと、もっと、もっと、っと見させてくれ、みたいな、えー、3つはですね、音声、えーえー、右から左に書きに、はいえー、入力端子がですね、HDMI。